まして本日は勝又ダンスクール2019サマーペアにお越しの皆様ハッピースターズの小牧美香ですこんにちはよろしくお願いしますさあ第1部から、えー、出演させていただいておりますキッズダンスボーカル教室ハッピースターズでございます、ね、ご存知の方多いと思いますがハッピースターズは箱、えー、町のですね、えー、勝又先生のスタジオを、えー、利用させていただき、ねね、たくさんのメンバーが大変お世話になっております 本日はですね、鳥、えー、里、そして成田クラス、えー、今年からスタートしました水飛の幼稚園クラスのねメンバーもあの駆けつけてくれましたので最後の曲をお届けしたいと思います。この楽曲はですね、今月7月の12日にイオンモール成田さんがですね。えー リニューアルオープンするんですけれどもそちらのテーマソングをハッピースターズ担当させていただいております、ね、CM にも出演させていただいておりますので EO モール毎回お越しの際はこの楽曲流れていると思いますのでえいろんなところで、ね、CM 流れていたらぜひチェックしていただければと思いますさあということで、はい、ありがとうございます ハードシェアというですね本日の、ね、ダンスイベントにも向てこんな楽曲でございますこのドキドキワクワクするような場を提供したい共有したいという気持ちを込めて元気よくお届けしたいと思いますそれでは聴いてくださいダンスハードシェアイエーイ までで採用されるとということでダンスの先生でもありプロの歌手でもある小牧美香先生の素敵な歌声皆さん覚えていただきましたがこれから先生も耳こたちも日本全国もうどんどんどんどん名前を広めてますます活躍をしていただければと思います。ありがとうございました